ババガヌージュっていうのは簡単に言うと焼きナスのペーストなんですけれども、えっと、直火でえと今日は作っていきたいと思います。え、直火でできないという方はですね、魚のグリルですとか、オーブンでえと焼きナスを作ってもらっても構いません。え、それで、えー、 パプリカを刻んで、えー、くるみもですね、ちょっと細かく刻んで入れます。で、えー、塩、えっ、ー、と、潰したニンニク、えっ、ー、と、細かくしたイタリアンパセリを入れてよく混ぜてですね、えっ、ー、と、最後、レモン汁と、えー、オリーブオイルで、さっぱりとした、これは夏にとても合う、ナスのペーストです。 はい、それでは焼き茄子を作っていきます。直火です。よいしょ。片方があの結構黒くなったら反対にひっくり返します。とにかく焼く。まだちょっと早いかな。で切ります。このような感じで。で、ちょっと黒いところをと。 でこちらフードプロセッサーで細かく刻んでもいいんですがフードプロセッサーがない場合はもう包丁で包丁のせい で, ですねこう潰して0 5センチ角ぐらいに切っていきます。 結構ね中東料理ってレモン使うんですよねうん何でもレモン絞りますよね、うん、これでよくかき混ぜます実は今日作っているババガヌージュなんですけれどもこれシリアの呼び方で実は他の地域ではあのババガヌージュっていうのはここにですねヨーグルトとか練りごまのペーストを入れたものをババガヌージュって言うんですけれどもどうやらシリアだけではババガヌージュって呼ぶんですね 完成です。ババカヌージ。<音楽> こんにちは。こんにちは。ダイアローグフォー・ピープル、フォトジャーナリストの佐藤 J です、えー。今日はゲストにですね、ジムネットの斉藤亮平さんに来ていただいています。よろしくお願 い, いたします。ありがとうございます。ますこのフロントキッチントゥザワールド、世界の料理をですね、僕たち自身で作ってみて、それを食すことで、あの遠くの人々にですね、少しでも思いを馳せられたらということで、今回はですね、なぜ斉藤亮平さんに来ていただいたかというと、はい、中東料理の達人なんです、ね。<笑>達人ではないんですけど、よく作ります。はい。はい、あの ジムネットさんっていうのはですねあの中東のイラクという国であの医療支援をしている団体なんですけれども、はい、その前から斎藤良平さんあのシリアにおられたこともあってヨルダンにもししてましてねそうです、ね、最初シリアで青年海外協力隊で2年間生活した後その後ヨルダンでも約1年間活動してました、はい、で現在はジムネットで活動してます、はい、でその中でこの中東料理っていうのはその家庭の方に教わってきたんですかそうでですすね私あの食べることも大好きなんですけど、はい、あのやっぱり中東料理って 最初食べたとてもこう日本人の味覚に合うなと感じたので、はいろいろおいしいレストランですとかあとやっぱり中東料理の一番の魅力っていうのは家庭料理がおいしいんですね、うん、なのであの美味しい家庭料理に出会うとですね、はい、あのそこのお母さんのところにトントンと行って、はい、どうか教えてくれとどうやって作ってるんだっていうことで結構いろんな家のレシピを参考にさせていただきました、はい。はい といいいうわけででまままずはではた、はい、ただきますいただききすすちょっとこの鶏だらすプレーンで、はい、コロナ禍ということで間にこのねシールドを立てながらになりますが、はいはい、すみませんいやおいしそうですねこの色とりが豊かでいただきますいただきますうんすごいオリーブオイルが多くてオイリーなのにレモンがさっぱりしてますねほんとなすのぐちゃぐちゃペースですね、うん <笑>このナスのぐちゃぐちゃペーストという言い方はですね、うん、え僕らのあるバンドメンバーの一人がよく言っている言葉でして、うんうん、実はこのババガヌージュってあれですよね、うん、僕らのバンドの名前でもあるんですよねそうなんですよねはい、あの僕と、えー、斉藤良平さんとあとすりぞうさん ババガヌージュというバンドをやっておりまして、うん、中東地域主に中東地域の難民キャンプで演奏活動するという活動を、えー、続けています、うん、で、あのその結成の第1回の時にスリゾさんがババガヌージュが大好きということで、うん、気がついたらこれがバンド名になってたんですけど<笑>でこのババガヌージュって一体どういう意味なんですかなんか諸説あってですね私もあの正確な情報がわからないんですけれども、はい、あの現地の人に聞いたら可愛いおっさんたちって意味があるぞっていう風に聞いたりですとか、はい、あと他の方 だからはこう、わがままな親父とか、うなんかそういった意味にもなんか派生していて、ね、<笑>まあ我々には合うかもしれないです、ね、なわがません。ということ で, でこれ本来であれば向こう の, あのいわゆるパンのような生地につけながら食べる、ね、そうなんですあの。今日はちょっとないんですけれどもホブズというですね、はい、あの薄いナンのようなあの中途地域 で,、うん、で食べられるホブズというものにつけて食べる、まあ、ディップなので、まあ、日本にはなかなかホブズがないので例えば。 そうですね。あの、まあ、バケットの上に乗っけたりですとか、はい、まあ、あとトルティーヤですとか。うん、まあ、そういったものにつけて食べると、より美味しいかなと思います。はい、少しここからは、あのジムネットのお話を聞けたらなと思うんですけれども。はい、ジムネットさん、一体どういう団体で、今は特にどういうことをされているのかなど、少し。はい、えっ、ー、と、ジムネットは主にですね、えっ、ー、と、イラクで小児がん支援を行っておりまして。えー、海外でいうと、その他には今。 シリア支援も行っております。うん、えイラクにおける、えー、シリア難民の支援、あとシリア国内のシリア支援というのも実はやっておりまして、はい、まあずっと状況が悪いんですけれども、あのうちのジムネットのローカルスタッフがシリアに入ってですね支援活動を行っております、はいうん。特にまあコロナ禍ということもあってなかなかこう活動が難しかったり。ああそうですね。あのイラクでもあの。 日本がちょうど第一波と言われるあの4月、5月ぐらいですかね、あの当時はイラクは結構おあの抑え込みに成功していたんですけれども、それ以後ですね、感染者が急増しまして、現在でももう3000を超えるような、えー、と毎日感染確認者が確認されておりまして、はい、特に問題になっているのが、医療従事者の 感染拡大やっぱりあの元々もと税自着な医療システムの中なのでやっぱりお医者さんですとかあの看護師の方が感染してそれに気づかずあの患者さんにもっていう例がやっぱり全国地域で散見されましてちょっとそちらの方は深刻です<笑>、はい、があの活動の方はあのなんとかあの通常通おり行っておりますはいそのようにこう現地からも声が届きつついろいろこう支援の形を模索しながら ているというか、ね。そうですね、はい。え、今回はこのババガヌージュというナスぐちゃぐちゃペーストでしたけれども。はいはい、まあ、あと二品、あの、実は作っていただく予定で、でねはい、次回はどのような料理を予定していし。次回はですね、かえっ、ー、と、アダススープというアダスス。あの、レンズ豆のスープなんですけれども。食べますね、向こうでよく、あの、黄色い。そうなんですぜひ皆様もそれを楽しみにしてくださればと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。